ポッドキャストを撮っていたんですけれども、動画の配信をもう一切やめたということで、あの、音声、本当に音声のみでお届けするコンテンツになっているわけなんですけれども、まだね、その、音声だけになって配信していないので、まだ公開されていないんですよ。なので、まあ、3本目、4本目ぐらいになっているわけなんですけれども、あの、引き続き、えー、音声のみでお届けしていこうと思います。で、今、 えー、プレミアプロでニュービデオの書き出しを行、えー、行っていて、まあその待ち時間で、あのー、こういった感じでポッドキャスト配信をしているっていうかなり効率的な時間の使い方をいつもしているわけで、あとはテスちゃん、子猫のテスラちゃんが、この間ポッドキャスト中に邪魔をしてきたんですけれども、今はね、えー、プースかプースか目の前の箱で寝ているので、あのー、本当に心地よくポッドキャストが配信できているというわけですね。 はい。まあ、そんな感じで、あのー、雑談は、ここら辺で終わりにしといて、早速、お便りの方を読んでいこうと思います。はい。えー、いつも素敵な映像、動画をありがとうございます。単純に知りたいことですが、現在、大川さんが映像を編集する場合、どれぐらい時間を要しているのですかまた、映像を始めた時との比較も知りたいです。というお便りですね。いつもありがとうございます。 えー、まあ、現在ね、僕のこういった動画制作のチームメンバーが、まあ、計、僕含めて4、5名いまして、あの、本当にその人たちをしっかりと、あの、編集ノウハウ、撮影方法を教育しながらも、あの、チーム一丸となって進んでいるって状態なので、あの、僕が YouTube の編集だったりとか Vlog の編集をするってことが、結構もうほぼめったにないんですよね。ない状態でして、僕が作っているのはシネマティック動画。あの 一番その大川祐介のブランディングにつながるようなクリエイティビティ溢れるシネマティック動画をまあ今すべてね僕がえ担当させていただいております。なのでチュートリアルはまあこの間ね紹介したあのマッツンとか、あと Vlog とかもたまにねマッツンにお願いしたりとか、えまあサロン限定でね配信ましてそろそろメインチャンネルでも公開しようと思うんですけれども新しくやるプロジェクトのえそういったドキュメンタリー映像とかもお願いしたりしているので、 実際に最近僕がこの動画っていう編集にかける時間ってのは圧倒的に減っていますね。はい。で、動画を始めた時はもう四六時中です。もう毎日動画編集ソフト触って、毎日カメラレックして、テストして、みたいなことをずっと繰り返していましたね。すいません、また通知になりましたね。はい。全然学ばれなおうかと思っている方すいません。はい。まあ、そんな感じで、えー、っと、やっぱり、 そうですね。ある一定の水準まで行くと僕はこの、えー、技術をやっぱりみんなに共有すべきだなっていうフェーズに入ってきているので、えー、その前までの段階っていうのは、まずはもう努力し続けると。継続して好きなことを努力し続けて、えー、結局自分に えー、そういったノウハウとかが積み重なってから新しいそのステップかなと思っているので、えー、まずこのおのお便りをね、している方はおそらく、えー、これから動画をね、頑張っていこうという方だと思いますので、えー、まあ、本当に四六時中、動画に、動画のことを考えておくと、えー、結果的に自分につながると思いますので、えー、ぜひ参考にしていただけたらと思っております。はい、そんな感じで、ちょっとセスちゃんが起きてきたんですけれども、<笑>邪魔しないでお願いだから。 はい。なんですけれども、あの、今回はね、あの、僕の、まあ、なんてだろうな、友人と言いますか、いつも仕事をしている方に言われたことなんですけれども、えー、先日スタビライザーを作っていまして、あの、大川さんこれ、これだとクライアントとかが一緒にね、クライアントがいる現場とかだと、すごいスムーズに、あの、プレビューできたりとか、めちゃくちゃいいですよ、みたいな感じで言われたんですね。 で、そこで、あの、めちゃくちゃ面白い質問を返したんですけれども、いやいやいや、僕、うん、クライアントいないっす。みたいな会話をしたんですね。で、まあ、それ会社メンバー全員、あ、うちちょっとクライアント少ないんで、みたいな。ダイレクト課金なんで、みたいな会話が、 ありましたと。で、そこについてね、ちょっと、あのー、深掘りしていこうと思うんですけれども、まあ、クライアントがいないって、クライアントさんがいないっていうのは、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれなくて、結局、まあ、あのー、最近で言うと、ソニーの Vlog c a m とか、ジーユンさんのクレイン 3S とか、えー、本当にその、僕の、僕が使いたいとか、えー、視聴者のためになる、 コンテンツの場合は、えー、もちろんね、えー、ご一緒させていただきますので、まあ、クライアンさんはいるっていう状況なんですけれども、あの、基本的に自分の考えの、え、軸足、主軸としては、広告案件とか、あの、広告収入とか、そういったものにはないということですね。えー、これは結構その、キングコング西野さんも、え、すごく参考にしていて、彼も話しているんですけれども、やっぱりその、広告、 収入とか、その、まあ、それで広告に自分の収益の柱を置いてしまうと、えー、やっぱりその再生回数とか、あの、本質的ではない要素に目を向けてしまうという状態になってしまうんですね。それはもちろん、あの、僕も最近常に考えていまして。 例えば、あの、まあ、案件をもらうって時に、やっぱり、えー、ギャラがいいからとか、あの、再生回数を優先してしまったりとか、まあ、そういった、割とその短期的な思考になりがちなんですけれども、それはやっぱりその、自分が政権を立てる柱がやっぱ広告だからですね。広告だと、やっぱりそのクライアントさんの、えー、まあ、要望に応えてコンテンツを作らなければいけないので、えー、まあ、 間違いなくその広告の軸に沿って再生回数を追うべきなのか、しっかりと理念を追求すべきなのか、いろいろね、あると思うんですけれども、やっぱり自分の表現したいこと、自分が達成したい夢ってものが明確な場合は、それに向かってコンテンツを作るだけなんですよね。なので、僕ってそのトランスサロンにも、えー、細かく、あの、記事にさせていただいたんですけれども、バズって必要ないと思っていて、結局やっぱ認知よりも、えー恋、濃いファン。 認知よりも人気ですね。えー、だから、認知クリエイターじゃなくて、人気クリエイターになるっていうことですね。なので、バズとか、再生回数とか、チャンネル登録者数とか、フォロワー数とか、本当にどうでもよくて、自分の周りに、まあ、いてくれる、その、応援してくれる人たちが、どのぐらいいるのかっていうのが、すごく大事なんですね。しかもそれを、 長期的に、継続的に応援してくれる、まあ、いわゆるファンの方っていう人ですね。えー、まあ、よく最近その、まあ、オンラインサロンを始めましたとか、えー、結構その、チャンネル登録者数何十万人行きましたとか、いろいろと発信をたまにね、見るんですけれども、えー、大事なのはそこじゃなくて、えー、やっぱチャンネル登録者数ポチって、ワンボタンを押す数が本質的なその影響力だと思っていなくて、むしろ濃い。 まあ僕で言うとその月額1000円を払っていただいているトランスサロンのメンバー、まあ今200人ぐらいいるんですけれども、その方が、えー、まあその人数が本質的な影響力ですし、あの、そうですね、何かそのイベントを開いた時に実際に来る人数だったりとか、まあそういった人たちが、まあなんかその本質的な、まあ、 ファンと言いますか、サポーターという、えー、認識ですね。なので、あのー、僕はそういう人たちをとても大事にしたいですし、えー、そういった人たちと一緒に、何かその、僕の夢はやっぱりその、世界中の動画好きをつなげるとか、あの、世界一のコミュニティを作る、みたいなことをね、理念に掲げてトランスタロムを運営しているわけなんですけれども、えー、それを達成するってなったら、えー、広告案件とか、えー、再生回数とか気にしていられないんですよね。 あの、もっと大切な、あの、目の前のその環境をもっと改善したりとか、えー、大川祐介一人だけだと絶対に進めないので、あの、チームを作って、で、しっかりスキルをシェアして、一緒に進んでいく。まあ本当に、早く行きたいんだったら一人で行け。えー、遠くへ行きたいんだったらみんなで行けっていう、まあことわざがあるように、あのー、そういったことを常日頃僕は、あのー、考えております。なので、まあ、ね、そういったクライアント、クライアントさんはいないとか、 あの、そういったタイトルにしてしまうと、あの、語弊があるんですけれども、もちろん、あの、今のこの、え、動画業界を盛り上げたいとか、えー、世界中をつなげたいとか、こういった理念にね、共感していただけるクライアントさんとかは、もうぜひぜひ、あの、ご一緒させていただいてますね。ほんと DJI さんとかソニーさんとかそうなんですけれども、まあ、VlogCam っていうカメラを通じて、本当に世界中の Vlogger をサポートしたいっていう、まあ、本当に第一弾じゃないですか。まあ、そういった、えー、まあ、考え方を持っている人たちと、一緒に、その動画 動画業界を盛り上げる、まあ、なんてだろうな。あの、一緒に進んでいくといいますか。一緒に、あの、協業してやっていくっていうのはすごく本質的なことだと思うし、そこに何かその案件だから何々っていう、まあ、ネガティブ的な要素は全くないのかなっていうふうに思っています。それはね、DJI さんも含め、え、多くの方がそうなんですけれども、たまにね、えー、基本的に僕案件って毎日めちゃくちゃ来るんですけれども、まあ、ほぼ8割以上のクライアントさん に、まあちょっとお断りさせていただいていまして。というのは、あの、自分の、この、やりたいことというか、達成したい夢に、なんかその、道路の、道路に入っていないんですよね。その案件っていうものが、あの、アパレルの PR とか、時計の PR とかいう、まあ、たまにあるんですけれども、それって、全くその自分が動画で世の中を変えたいっていう理念に、あの、マッチしていないというか、 なので、まあ、こうやって、ポッドキャストを配信しているっていうのも、えー、そういった、あの、方たちに向けたメッセージでもあるんですけれども、僕はね、あの、本当に世界中を、え、動画好きでしっかりとコミュニティを作るっていうものだったりとか、あの、世界一の動画コミュニティを作るとか、 あの、いろいろと、まあ、やっぱりそのグローバルにあの展開していくっていう観点で話すと、やっぱりそこはシビアに、あの、お断りせざるを得ない時がたまにあるので、あの、まあ、事前にね、あの、ご了承いただけたらと思っております。で、引き続き、えー、ご一緒させていただける、あの、サロンメンバーしっかり、あの、クライアント様しっかり、今後ともよろしくお願いいたします。そんな感じで、えー、今日のポッドキャストもね、えー、今回は、えー、ダイレクト課金じゃねえな。クライアントさんはいない。うん っていうタイトルでいいかなわかんないですけども、そういった内容でお届けさせていただきました。えー、僕がやってるね、動画コミュニティトランスサウンでは、えー、毎日記事だったりとか、あとは質問、うん、答えたりとか、あと僕がインスピレーションを受けた作品とか、まあ、約1000人のコミュニティでね、えー、やり取りしていますので、もしよろしければ遊びに来ていただけたらと思っております。はい、じゃあそんな感じで今日のプッドキャストも以上となります。それでは、さよなら